演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそいうわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いします業務スーパーで買ったツイスターズチョコバーソフトキャラメルなピーナッツ以上食べたいのまなちゃんと覚えておきしま話ですけどこれ持ってる感じから報告してみると結構重量感ありますねそれでは中身は か結構本当に重量感あって重いですねちょっと外側ミルクチョコレートなのかなキャラメルチョコレートなのかなどっちなんだろういらゆるスニーカーああしかもこれだけのボリュームでこの濃厚さでて本当にすごいと思うこれ折るのは無理と食べたです、ね、これだけあるのにんまあそれも悪くはないんだけどもう少しサクるとして食感も味わいたかったななんでそこはちょっと惜しい 外側のチョコレートはミルクチョコレートで中のヒラメが結構ねっとりしていますねそれはいいんですけどちょっとナッツの食感が感じられなくなるぐらいまでねっとりとしてしまっているのそこは残念でしたねッナッツと書いているのでそのナッツの部分も味わいたかったなっていう思いがありますのでこれはこちらの点数とさせていただきますうーん